オーモンド山のリゾート来ました。マップの配置覚えられない性能い、僕にとっては、今日ポジがわかりません。オポチュニティ頼りにしてるよ。キラーはクラウンか。お、これは、いけるんじゃないの オポチュニティやったー。あれ今破壊してくれたのは何だろうこれは何ですか僕は外れだった。いやでもタイミングとしてはいいんじゃないあの、みんなも隠れててね。 そろそろ大丈夫かな今助けに行くよー多分破滅も壊れたし早く発電機回さなきゃね。 ちょっと横く失礼よ。おまけまで来たねあのこと追いかけに行ったね 固有の建物の発電機付けに行こうクラウンこっち来てるこのまま救助行くか 今誰かチェイスしてるのかな、oh、えー、むさぶりあるの ?3 頭手てむこうとは急いで探さなくちゃ近視放置で別の人をおってるね。 サボりとーテム見つけてくれた最高ナイスーあと2だ頑張ろう<咳>アフターケアで発電機の位置わかりやすくていいね みん気づかなかったかそろそろ発電機つくかな クラウンだし3トーテムだったからノーワンもありそう通電した近くにクラウンはいなそうだねよし僕はゲート開けてくるねああの子が開けてくれそう みん、結構遠くに行っちゃったな。クラウンはどこだろうみん、ゲートもうすぐ開くよ。こっちおいでもう一人がチェイス中なのかないた。 ダメだ完全にスルーだこの距離の肉壁は厳しいなーこれはバレちゃいけないやつ ここにはいませんよーよし逃げるぞドワイトオッケーみんなで脱出だ。